はいどうもめちゃんねです本日私はですねこちらのね富士スピードウェイホテルさんの方にやってきておりますこのね奥の方に建物がね立ってますので早速ねこれからチェックイン手続き向かっていきたいと思います行ってまいりますはいこちらがですね富士スピードウェイのね西口ゲートとなっておりましてそのね左手にこちら富士スピードウェイホテルさんの入り口がねありますそして左手はですね富士モーターズミュージアムということでですねこのように 出ておりますねはいでは奥の建物の方に向かっていきたいと思います、はい、ゲストのねメインの駐車場はですねこちらの地下の方にね、えー、なっております、今日はねどうでしょう、比較的ねついてるんでしょうかね、はいこんな感じです、そしてあちらの奥にはい建物にね入っていただくエントランスがございます、ここからね上の方に上がっていくという感じでございます。 はいこんな感じでございます。中ね入っていただいて、いやーいい雰囲気ですね。これでね上の方に上がっていただくことが可能です。はいこちらが、ね、メインのエントランスでございますが、こちらのね左手はねもうチェッカーフラッグみたいな感じでね、ねかなりいい感じです。そして入り口ですね。入っていきたいと思います。 おーすごい、結構ね人がいらっしゃるのであれなんですけど GP の方の撮影も入ってるみたいですねはいこちらがね、えー、ミュージアムでこの上がねレセプションという感じでございますとりあえずね入ってね中がめちゃめちゃいい匂いですねはいこちらのね左手が、えー、ミュージアムとなってますこのね下、見てください1個ずつね、ねジでねこうちりばめられててですね まあ入っちゃいけないエリアなんですけど、いやー面白いですね。かなりねこだわりがある感じなんですね。いやーすごい美しい。はいということでねこの上のレセプションの方にね上がっていきたいなと思います。いやーこのぶら下がってるやつがまたねすごく、えー、いい感じでございますね。はい。めちゃめちゃおしゃれな感じです。 これはね、テンション上がりますね、やっぱりね、美しい。ーモータースポーツっていう感じですね。楽しみですね。はい、で、この上がですね、レセプションとなりますので、チェックイン手続きで、ね、行っていきたいなというふうに思いますけれども、はい、レイ君がとことこ歩いております。 はい、こちらがね、レセプションですねで。左手が、あ、カフェはね、終わってしまってますね。レイク終わっちゃったね。はい。で、こちらがですね、各国のね、サーキットコースの形の模型をね、組み合わせたオブジェとなってますけど、はい、残念ながら終わってしまっておりました、こちらがね。まあ、明日ね、ちょっと覗きたいなというふうに思います。 はいここらへんの、ね、電気で走る EV クラシックなんかも売り物、89万8000円、そしてね、れいくんが乗れそうなサイズの車もね、これなんか売り物みたいで、ですねお子様の電動化、5万9800円、いや、めっちゃ立派。はいとりあえずね、これからチェックイン手続きを行って、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。はいこちらのね方がラウンジでございまして、クラブラウンジではなくてね、ロビーラウンジのレストランですね。 でこの左奥の方がですね、イタリアンのね、レストランで朝食会場にもなっているところでございます。今日はね、サーキット側のビューなんですけど、富士山ね、ちょっと曇ってしまってますね。今日ね、夜から天気が下り坂なので、ちょっと明日はね、見えるかなという感じですね。はいエレベーターホール手前にはね、こういった車のパーツございますね。もうレイんがめっちゃハマってますね。 とということでお部屋の方にね向かっていきたいなというふうに思いますルーフトップバーがあって客室は、ね、4階から8階という感じですねはいエレベーター乗っていきましょうはい、まあ、こんな感じのねエレベーターとなってますかざしていただいてね本日は7階のお部屋に朝にいただいております 1階にはですね、ボールルームとかミーティングルームもあって、2階がね、ウェルネスだったりとかスパという感じですね、はい。では7階の方にね、到着いたしましたけど、比較的ちょっとね、暗めな感じですかね。はい、まあ、でも廊下の絨毯もかなりね、いい感じで、あ結構ね、ほんのり暗い感じしますね。 本日はね、717号室となっております。ということで、本日はこちらの717号室ですね。はい。ここのシフトレバーになっててね、可愛いですね。ということで、じゃあね、お部屋、中見ていきたいと思います。おお。一号。で、今君は一部に反応ですね。 はい、まあちょっとね、なんかこう、ぐわっと見て、いやー、すごい。そしてね、サーキットビューですよ。はい。こんな感じのサーキットビューで、浴室とかですね。はいということで、ちょっとね、玄関の方に戻って、えー、全体ね、見ていきたいなというふうに思います。はい、はいいではね、まず玄関ですけど、めちゃめちゃね、 広いですね。本当にね、重厚感がある扉でございます。本日はですね、エレベーターホール出てですね、こちらの中ほどのこちらのお部屋となっております。同じぐらいのお部屋の広さが2つぐらいあるのかなここもお部屋なのかなはい。いい感じですね。で、入っていただいて、電気のマスターであったりとか、プライバシー、メイクアップのボタンがね、ございます。はい。そして入って右手が洗面台。 正面がですね、はいリビングという感じになっています。まずね、リビング行っちゃいましょうかね。はいここはコネクティングできる感じですね。はいそしてこちらがお手洗い。はいいございますお手洗い、広い。そして洗面台もね、このようにあるという感じですね。はいウォシュレット自動でね、開くタイプではないですけど、ウッド調で、なんかエンジン色のね、 あの壁紙が利用されてて、非常にお付きのある、なんだろう、高貴な感じのね、トイレという感じがしますね。はい。で、こちらのね、リビングでございます。おおめちゃめちゃ広い。このね、レーシング感があるね、この絵がまたいいですね。写真なのかないやー、すごいいいです。ソファーの感じと、もうレイんがめちゃめちゃね、フィットしてますけど、はい、お付きのあるね、リビングでございます。そして、 ウェルカムアメニティということで、レターもね、このようにいただいております。そして、いちごと、たチョコレート。あ、めちゃめちゃかわいい。これね、まずいちご。そして、チョコレート。見てください。めっちゃかわいいね、レイト<笑>へへへ<笑>、はいという感じです。で、こちらですね、レストランのご案内であったりとか、はい、ジム、レーシングシミュレーター等のご案内がございます。 そして、はい、テレビですね、75とかありますかね、めっちゃでかい。はい、この、ね、壁紙なんかも富士山と、はい、富士スピードウェイという感じですね。はい、そしてこれが、ね、ミニバーのコーナーとなってまして、車関連の、ねはい、本となってます。はい、すごい、バック・トゥ・ザ・フューチャーの車みたいな感じですね、はいえー、こういったね。 ジャック・ダニエルとかミニバーの、ね、お酒があります。いい感じでね。で、このね、レザー調でね、ところどころこだわりがね、感じられますね。で、ウッドのね、この車のおもちゃと、これはもうね、くっつけられてますね。そして、写真ですね。で、エネスプレッソマシンと、えー、お水がね、3本ございます。これなんだろう、おやつだ。きな粉とか書いてあります。これ。はい。ホロリン、きな粉、 きな何ですかね、これ。焼き菓子。へえかわいい。そして、お茶でございます。マルシチ製茶。深蒸し茶。そして、綺麗茶。どういう感じなんですかね。お茶の入れ方までね、書いてあります。で、こちらのね、おお、急須がめちゃめちゃずっしり重い感じですね。はい。そして、湯飲み茶碗ですね。いい感じです。で、ここにね、 電話機などもございます。で、この下の方にはですね、冷蔵庫ですね。おぉ、みっちり入ってます。はい、手作りスモークチーズとか、これなんだろうあ、ピクルスかな。オリーブか。オリーブの塩漬け。で、抹茶のチョコとか、ビールとか。十分な、ね、量ありますね。はい。で、左手が、電気ケトルとアイスペールですね。そしてワインと、はい、えー、お菓子。 これはね、メインバー、こちらにございますので、料金をね、ご確認していただければな、というふうに思います。はい。まあ、こういったチョコバーだったりとか、普通にね、あの、シンプルですけど、あの、フォークとかね、お皿があるのは嬉しいですね。はい。で、えー、この上がですね、おネスプレッソマシンのポーション。えー、3種類、2個ずつで計6個ですね。で、エスプレッソのコーヒーカップとティーカップという感じです。 はいで紅茶の方がですねロンネフェルトございますいいですねはいそして、えー、とこちらアルコールの、ね、消毒ペーパーとコースターがまたおしゃれいいですねレイんコースタータイヤになってるコースターがタイヤになってるはいこれめっちゃかわいいですね でワインオープナーだったりマドラーとかねございますグラスリーはあすごいですねめちゃめちゃすごいでここら辺のねソファーなんかもスエード生地でね非常に触り心地がめっちゃいいんですよでこんなテーブルもあってね お, お酒だったりコーヒー飲みながらコースね見ていただいて明日楽しみだな明日19日なんかねイベントがあるみたいなので壮、えー、行会とかねちょっと見れればなと思いますけど はい。で、このワイドな、ね、ソファーの脇にはですね、コンセントが2箇所ございます。これは非常にね、使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。はい。テーブルもね、めっちゃ広くていいですね。はい。で、この奥がですね、主寝室なんですけど、リビングとね、主寝室。はい。このようにね、交じ切っていただくことが可能です。もちろんね、こちら側の方にも、はい。扉がございます。こちらです。はい。 ではね、出身室の方です。はい。テレビね、同じような感じのね、大きさがありますけど、ちょっとね、テレビの音はね、消しておきたいなと思います。で、コンセントですね。はい。外国の方も大丈夫。2箇所コンセントがあって、USB-A と USB-C、そして HDMI のね、コネクタがございます。はい。そして、このソファーの前に、 ベッドの前にソファーがあるのこれ意外とないですけどこれめっちゃいいと思いますよはいねここに座りながらテレビ 見, れ見ることもできますしベッドに寝っ転がりながらね見ていただくこともできます、はい、で, でっかい空気清浄機と荷物置く台があったりとかでお風呂とかねこんな感じですけど間仕切っていただくことは当然ねできます目隠しは可能ですで エアコンのパネルですね、はい、でベッドサイドですね、はい、このように電話機と、はい、各種、ね、カーテンとかのスイッチがトグルスイッチ、これ、ね、めちゃめちゃ好きなんです。私、バイクの、ね、乗ってましたけど、実際、ね、私、富士スピードウェイの、ね、ライセンスも、ね、持ってたんですけど、バイクで、ね、持っておりました、はいえー。コンセントが2箇所と USBA ですね、でこのトグルスイッチがめっちゃいい好きです、パチパチってね。 バイクにもね、やってましたね。ここは特に開かない感じですかね。はい。で、左側もね、多分同じような感じでしょうけど、はい。トグルスイッチの、はい、コントローラーがあって、USB-A とコンセントが2箇所。そして、Bluetooth のね、スピーカーと時計。ここら辺のね、ベッドパネルの、このレザー調のやつもいいですね。で、こっちはね、深緑で。 あの非常にお着きのあるね空間をね作ってるかなと思います。で結構ね、ね扉とか天井も高くて、やっぱりね開放的、最高です。はいでこの奥からですね水回りの方に行っていただくことができます。当然ね、ね混じ切っていただくことは可能です。はいでこちらですね、お2個目のねお手洗い。これも同じようなテイストでございますけど、えんのの、ね、壁紙。まあ、深いえんじと深緑のね あの落ち着きのある壁紙が利用されてて、非常にいいですね。はい、で洗面台、はい、こちらですね、三木本コスメティック製のハンドソープですけど、富士スピードウェイホテルということで、ここがね入っております。はい、タオルですけど、これは台のだけですかね。あなんか入ってんのかなと思いましたけど、これも下のね、台もレザーのやつでいいですね。でコンセントが2箇所、そしてね、ロールスクリーンがこちらのコントローラーが。 ございいますすという感じですでバスルームのね、調光も調整していただくことが可能です。ここもなんかつけられるのかなね、そんな感じしませんバスルーム、ちょっと違うな。落ち着きのある感じになりました。はい。で、こちらかなこれつこ、おつきました。こんな感じでめっちゃ明るい。こっちでもね、コンセントがあって、ハンドソープがあって、まあ、洗面台はね、2台ございます。 で、こちらがバスソルトあ、バスバッグ。そのままね、放り込むやつですね。いいですね。飲み物ではありません。ということで、はい。アロマございます。これもちょっと使ってみたいですね。えー、静岡茶をね、使ってるみたいですね。はい。で、アメニティ類、ここ。はい。歯ブラシとかね、ヘアブラシとか、ブラシ。で、髭剃りとか、シャワーキャップとか、ハンドバンド、ヘッドバンドか。 はい、ございますね。で、コットン類とか、あもう女性用のですね、このボディトリートメントがあったりとか、はい、ミキモトコスメティック製のメイク落とし洗顔フォームローション、保湿クリーナー、保湿クリームなどがございます。いや、非常に綺麗ですね、なんかこれもすごくこだわりがある感じですね。なんかプラモデルのね、ハマってる感ありますね。そういう感じなのかな。はい ここら辺は開かないのかなおここが開いた、何も入ってない。はい。で、えー、ゴミ箱だったりとか、はい、体重計。そして、こちらにドライヤーがあって、マグネット製ですね。このね、入れ物もレザー調で滑らないやつですね。あすごい、艶消しのブラックでめっちゃおしゃれ。えー、めちゃめちゃいい。これ、使ったことないですね、マグネット。ご存知ですかちょっと私ね、使ったことないかもしれない。 ということで、ちょっと横着してつけてみたいなと思いますけど、ああ、十分十分。パワフルです。何よりね、触り心地がいいので、もう自分のものじゃないですけど、保有欲かきたてられますね。はい。そしてこちらがね、バスルームとなってます。いやー、いいですよ。ここね、景色だったり、テレビ見ながら、 入っていただくことも可能ですし、当然ね、先ほどお伝えした通り、間仕切っていただくことも可能です。そしてね、高い打点からのレインシャワー、ハンドシャワー。そしてこちらがですね、はい。なんだろう。ワファイトって言うんですかワフィット。<笑>ちょっと読めないですけど、それ付けのシャンプーだったり、コンディショナー、ボディウォッシュがございます。これもね、艶消しで、触り心地いいですね。で、まあね、水の水圧なんかはね、 問題ないと思いますけど、これね、奥に回していただくとレインシャワー、下に回していただくとハンドシャワーとなってまして、はいまあ、威力十分、はい、足が濡れちゃう前に脱出したいと思います。危な い,、はい。こんな感じでございます。いやー、広い。で、ここもね、まじ切っていただくこと可能ですけど、玄関の方につ、ね、ながる前に収納スペースがございます。もうね、めっちゃ置いてありますけど。 はい、このように、いいですね。セーフティーボックス、セキュリティーボックスがあって、サンダル。まあ、これでね、温泉とか、移動していただくことできるんでしょうかね。なんかね、旅みたいなのも準備されてます。すごい。そして、小さいね。まあ、レイクにはちょっと大きいんですけど、子供用のスリッパなども置いてございます。で、アイロン台と、このなんかサムエイみたいな感じそしてちょっとしたバッグ めっちゃ可愛いですね。富士スピードウェイホテルというふうにちゃんとね、書かれております。まあ、荷物置く台なんかもめちゃめちゃね、広いですね。そしてアイロンがあったりとか、この上は、あ、これ、ルームウェアのサムエみたいな浴衣みたいな、ね、シックな感じでいいですね。高級感あります。そして、はい、シューブラシとか、はい、靴べら、そして、富士スピードウェイホテルということで。 はいふわふわのね、いい感じですけどあの、スリッパが置いてございます。あとはね、こういったランドリー系の袋がございますね。この下は、これは殻ですね。はいということで、いやー、めちゃめちゃ広い、本日はですね、おバスローブ、忘れてました、あこれはね、熊のぬいぐるみみたいなふわふわな、ね、バスローブとなってまして。 ゴワゴワ水をめっちゃ吸う感じのバスローブよりは、ちょっとね、水弾くけど、肌に優しい感じのバスローブとなってます。ちゃんとね、富士スピードウェイホテルということで、刺繍がされております。はい。ということで、本日はこちらのですね、ボトムのね、お部屋で撮っていたにもかかわらず、ボトム、ちょっと上かな、キングツインとあって、その上にですね、富士山ビューキングとか、サーキットビューキングっていうのがあったりするんですけど、 今回はサーキットビューキングを撮っていて、まあ、ボトムより一つ上かな。はい。お部屋を撮っていて、こちらのサーキットビューグランプリスイートキング。いやー、最高です。というお部屋にね、アップグレードいただきまして、アサインいただきました。本日はこちらでね、ゆっくりさせていただきたいと思います。もうだいぶね、日も暮れてきまして、また雰囲気がね、ちょっと変わってきますね。はい。ということで、本日はこちらで、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 あの安定してるのかなっていう感じはしますねはいということで本日はですねようやく遅ればせながらですねチェックインさせていただきましたこちら富士スピードウェイホテルさんの方にお邪魔させていただいておりますいやーもう楽しいんですよれいくんどうここのホテルいいお部屋はいいですか<笑>はいこんな感じの反応ですけどまあレいくはね早く このいちごとね。チョコレートを食べたいみたいなんでね。ちょっとね。早めにこれ動画撮りたいなっていう風うに思います。まあ、まずね。あのお邪魔させていただいてですね。こちらのはい、お名前あてでですね、えー、ウェルカム。 メッセージいただいておりますありがとうございますこの度は富士スピードウェイホテルにご宿泊いただき誠にありがとうございますごゆっくりおくつろぎいただきますようご宿泊中に私どもで何かお手伝いできることございましたらどうぞお気軽にお持ち続けいただけますと幸いに存じますとごゆっくりお過ごしくださいということで総支配人からねレターがございますでこちらですね チェックインのときにもねご案内していただいたんですけれども、レストランですね、イタリアンのレストランが朝食7時から10時半で、基本的には席でねえ10時半という感じですね。ランチが11時半から14時、ディナーが17時半から22時、アラカルト10時半から22時、自由に頼んでいただくことができます。ラウンジのところですね、こちらの方は7時から22時となっておりますま。ラウンジといえクラブラウンジというラウンジではございません。はい で、えー、ロバタのね、えー、大山っていうんですか、お山、えー、17時から22時となってます。これ、鉄板焼きとかなんですかね、えー、バーの4563、この4563はですね富士スピードウェイの一周のね、外周の、えー、メートル数、4563ということで、あとね、ちょっと行ってみたいなと思いますけど、営業時間18時から24時半となってます。ラストオーダーダ時と いう感じですねルームサービスは7時から22時半頼めますということで温泉はね2階にございます営業時間6時から24時で混雑時はお待ちいただく場合がありますおむつ着用のお子様はご利用できません6歳以下のお子様のみ混浴可能です15歳以下のお子様は保護者同伴にてご利用いただきますとかね11歳以下のお子様はサウナをご利用できませんとかねサウナもあるんですねあとでねちょっとこれも覗いていきたいなと思いますはい で12歳以上15歳のお子様までは保護者同伴でサウナをご利用していただきますみたいな感じですね。あとはトリートメント10時から22時やってますよとか、ジムに関しましてはご利用時間が、ね、16歳以上は24時間、15歳以下は9時から18時までで、貸し出しもねあるみたい、ウェアシューズの無料レンタルがございます。靴下はね、ご自身でご用意くださいと。えー、お子様のご利用4歳以下、使うのかな ?4 歳以下も 一応保護者同伴で見学のみ可能です5歳から15歳のお子様は保護者同伴でご利用いただきますとかねでレーシングシミュレータージムの中に、えー、レーシングシミュレーターがありまして利用時間16歳以上が7時から24時、えー、15歳以下が9時から18時となってまして身長1 3 0センチ以上のお客様よりご利用いただきます。レイ君残念 混雑時には一枠30分限りとさせていただきます。ご利用が無料。事前のご予約をお勧めいたします。 あとでね、ちょっと行ってみたいなというふうに思いますね。プールに関しましては、ご利用時間16歳以上6時から21時で、受付がね、20時半が最終となってまして、15歳以下は9時から18時までとなってます。人数制限、人数制限をしてますので、ご利用前に客室の電話から、オーミカウェルネススパへご確認ください。スパの方にね、電話して確認してくださいという感じですね。 貸し出し、ゴーグルキャップの無料レンタルがございます。水着の貸し出しは行っておりません。お子様のご利用につきましては、おむつが取れてないお子様は入水不可ですが、保護者同伴にてプールサイドのみのご入場はいただくことができます。15歳以下のお子様は保護者同伴にてご利用いただけますということで、まあ。きっちりね、分かりやすく明確に書いてありますので、これはね、安心ですね。レーシングシミュレーターとかちょっとね、やってみたいなと思いますけど、レイ君連れてったら、ちょっとレイ君もやりたいってなっちゃうので困っちゃいますよね。はい。 ということで、えー、本日は、ねまあ、先ほどお部屋の、ね、ルームツアー中にもお話しさせていただいた通りですり、ね、サーキットビューキングという、ねえー、お部屋を取らせていただいたんですけれども、まあ、ボトムより一つ上のカテゴリーの、ねえー、お部屋となってますが、今回はです、ねまあ、誕生日月ということもきっとあるんだと思いますし、えー、グローバリストの、ねえー、効果もあってです、ね、まあ、スタンダードスイートであります、こちらのサーキットビューグランプリスイートキングというお部屋にアサインいただくことができました。 本当はね1泊の予定だったんですけど2泊ねさせていただく予定で本日は先ほど申し上げたサーキットビューキングっていうお部屋を撮ってて翌日明日はですねキング要はボトムのお部屋ですね撮らせていただいたんですが両方とも。 このお部屋でね、2連泊させていただくことができました。本当にありがとうございます。もうグローバリスト様様なのか、誕生日好き様様なのかっていうところでございます。はい。なので、まあ、待ちに待った、このね、レイ君、食べたいよね。<笑>食べたがってるんで、まあ、イチゴはね、5個ありますね。で、このチョコがね、本当めちゃめちゃ可愛いいんですよ。これね、いただいていきたいと思います。レイ君、どっちから食べるチョコどっちこれ富士山のチョコほら。 富士山のチョコめっちゃかわいい富士山のチョコがいい富士山のチョコがいいでこれが扇のね、えー、チョコでございます<笑>はいそしてこれなんだろうボタンかななんかお花はいこんな感じのあってますどうっちがいい富士山富士山富士山はい<笑>まいどうですかどうですか、うんうん 美味おい美味しい い, しいただきました。はいということで、まあ、ちょっとね、えー、ゆっくりさせていただいてまたねちょっと館内散策していきたいなというふうに思いますけどもうね今ねゆっくりしてたら6時に回ってますもう真っ暗になりましたね。 今日はね、あの早めに1回来たんですけど、お部屋には入っておらず、えー、とハンバーグのね、あの爽やかっていうお店の方にね、行ってきましたので、ちょっとね、遅くなりました。えー、まあ、2連泊なんでね、ゆっくりできるかなと思って、えー、対応させていただきました。はい、さ、まあ、爽やかにつきましても、本当にね、美味しかったですし、すごくパフォーマンスね、スタッフの方の対応が良かったなと思います。今のところね、こちらの富士スピードウェイホテルさんも、当然ね、それを抜いてくるぐらいのスタッフのね、あの歓迎の良さという感じです。 で、えー、先ほどね、ちょっと写真を撮ってたところ、ですねなんかね私のことをねあ、ありがたいお話で存じ上げていただいてたみたいでですね。 あのご紹介いただき、いてる方ですよね、ということで、本当に光栄ですみたいな、いやいや、こちらが別荘もありますね、光栄でございますみたいな感じだったんですけど、まあ、本当にね、非常に嬉しい限りだなっていうふうに思います<笑>。ということで、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、またね、ちょっと館内散策だったり、まあ、温泉はね、ちょっとさすがに取れませんし、もう18時もありましたんで、レイ君連れてプール入ることもできませんので、まあ、明日、プールとかね、入っていこうかなというふうに思いますけど、まあ、ちょっとね、あの、 どうしようかなっていうまだ未定ではありますけどゆっくりさせていただきたいと思います、うんうん、はいそしてですねテレビメニューの方ですけどこういったねゲストサービスがあったりとか施設情報とかね見ていただくことができます一応ね体験とかアクティビティのところにですねこのようにね体験走行とかカート体験そしてミュージアムヨガ まあ、かなりね、期間限定、この近くのね日程だと2月11日、2月25日という形でですね、しょっちゅうやってるわけじゃなさそうですけど、こんなこともね、できるという感じです。そして温泉とかありますけど、こちらの富士モータースポーツミュージアムにつきましては、大人がね、1300円、中高生650円、小学生が450円と、平流料金帯となっております。あとはですね 飲食関係でしたかね。まあ、ドックランとかね、この宴会会議室とかもあったりするんですけど、あれかな。はい。レストランバーとありまして、はい。まあ、こんなね、レストランがあったりしますけど、ルームサービスメニューでですね、はい。オールデイダイニングとかで、まあ、シーザーサラダとかね、まあ、たいこのぐらいのね、料金帯という感じですね。パスタとか、ピッツァなどもございます。これはね、嬉しいですね。コンフォードフードとか。 メインディッシュとかですね、まあ、こんな感じでございますはいこれがねあの22時まで頼んでいただくことが、ね、できますのでご利用してみてはいかがでしょうかはいこんな感じでですね館内着もありました浴衣とはね別にこういった館内着があるのでスリッパ履いてですね温泉だったりとかジムだったり行くことは可能ですこれレストランとねバー以外はこの館内着で移動していただくことがね OK となりますので、まあ、これ着てですね とりあえずこれからねレイくんと温泉の方入って行こうかなと思います行ってまいりますおっきいお風呂はい今ね温泉の方入ってですね、えー、お部屋の方に戻ってきました温泉出た後にはですね牛乳だったりコーヒー牛乳もね、えー、待ってて最高でしたねはいで、温泉につきましてはですねまあ 匂いとかね、特にはなくてですね、まあ、さらっとしてる感じなんですけど、えー、肌がね、入った後は、なんか、スルスルに、ねえー、なる感じの温泉でございました。で、なんかね、露天風呂があったみたいなんですけど、私ね、気づかなくてですね、えー、ドライサウナと水風呂とシャワーとね、えー、内風呂という感じで楽しんできたんですけど、まあ、明日明るい時間にまたね、ちょっと露天風呂、あのー、行ってこようかなというふうに思います。で、これからですね、あの、プールの、 撮影ね、許可いただきましたので、一応21時までなんですけど、21時回った後にですね、あのこれからお伺いさせていただいて、誰もいらっしゃらないプールをね、ちょっと撮影させていただきたいなというふうに思いますので、これからね、向かっていきたいと思います。はい、ということですね、これから撮影の方ね、向かっていきたいなと思います。やっぱ暗いですよね。向かっていきまーす。 こちらのね、通路抜けて、プールのね、向かっていきます。うん、こんばんは、七一七島田です。よろしくお願いします。すいませんね、もう黒酢。 ありがとうございます。はい、ということで、ご対応いただいております。本当にね、ありがたい話ですよ。お、プールということです。すごいですね、扉。ありがとうございます。はい、ますじゃあ、もう、ちょこでこっちですか。はい。はい。はい くかざしてい開き ま, すあしかししましたは い,、はいいはい、ありがとうございま す,、はい と, いますはい、ということでプールね入らせていただきましたいやーめちゃめちゃいい感じですね、まあ、こんな感じでねジャグジーもあってかなり、えー、いい感じでございますいやこの貸し切りでね取らせていただけるなんて本当にねありがたいですね、はい 外はですね、なんか、あれですね、お食事とかされてる方いらっしゃる感じですね。なんだろう。外は外で、これ開けられるのかなちょっと出れなそうです明日ね、明るい時に飲みたいと思いますけど、プールはね、ほんとこんな感じで、かなり落ち着いた感じですね。はい。そして、こういったね、お子様用のビート板だったりとか、腕にね、つける、はい、あの、 なんていうんですか浮き輪みたいなのがあったりとかしますので非常にね安心してご利用いただけるんじゃないかなというふうに思いますそしてジャグジーですねはいかなりおしゃれな感じですいかがでしょうかここら辺シャワーブースですねはいこんな感じでございますいや最高いかがでしょうか はいということでね、撮らせていただきました。本当にね、ありがとうございます。全然開かないね、開いた。はい、そしてね、ジムの方ですね。ちょっと入っていきたいと思います。はい、ジムね、こんな感じのマシンとなっております。結構充実してますね、やっぱりね。はい、めちゃめちゃいい感じでございます。いかがでしょうか。 で、この奥にですね、あのようにシミュレーターがあってですね、明日ね、予約しておりますので、これをね、ちょっと使っていきたいなというふうに思います。いやー、めっちゃおしゃれですね。 そしてね温泉とかですねジムの終わった後にですねこういったね飲み物を提供していただいてますのでこちらね22時まで提供されているそうなんですけど柚子が香るフレーバーティーとかですねはいそしてこちらの足元の方には牛乳とコーヒー牛乳ございますこれ嬉しいですねコーヒー牛乳1本いただいていきたいなと思いますはいでお風呂の 元みたいな、ね、バックバスバッグお部屋に置いてあるものが、えー、2000円で、ね、売っております6パックで2000円という感じですねじゃあねこちらコーヒー牛乳めっちゃ嬉しいですねいただきますうまっめっちゃうまい、はい、こちらもね富士スピードウェイの、ね、コースが飾ってありますねところどころね もうこれがトレードマークみたいな感じになってますはいということですね今撮影させていただいてお部屋の方にね戻ってまいりましたいや本当にねありがたいです明日はですねなんとねあのスタンダードのお部屋とデラックスルームですねサーキット側と富士山側のお部屋まあ スタンダードをサーキット側、えー、デラックスのお部屋を富士山ビューの方でですね、ショールームさせていただけるということなので、またね、どんなお部屋なのかっていうのはちょっとね、写真だったりとか、あのー、動画でね、収めていきたいなというふうに思います。本当にね、至れり尽くせりでありがとうございます。いやー、初日ね、あっという間に過ぎました。まあちょっとね、爽やかでね、あの、ハンバーグ食べるのに時間をね、だいぶ費やしましたけど、まあ明日はね、特段出かける予定ないので、 あのミュージアムだったり、プールだったりとか、まあ、ちょっとね、満喫していきたいなというふうに思います。明日ねあのレーシングのねシミュレーションなども予約取ってありますので、そちらの方も動画を収めていきたいなというふうに思います。で、本日はね、また22時半からライブお届けさせていただく予定ですので、そちらのアーカイブにつきましてはね、上の方にリンク貼っておきますので、よかったらそちらね、見ていただければなというふうに思います。ということで、ね、また明日の朝ね、朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。 はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。ベッドもね、程よく硬めでね、いい感じです。で、今ね、朝、あの温泉入ってきまして、露天風呂もね、リベンジできました。今日はね、ちょっとあいにくの雨なんですけれども、なんかね、一応ね、イベントがあるそうなんですけどね、始まる気配が特にないんですよね。はい、外はね、まあ、こんな感じであいにくのお天気でございます。 とりあえずねこれから朝食の方、えー、食べに行こうかなというふうに思いまーすはい朝食につきましてはですねこちらのねビュッフェスタイル、まあ、卵料理をね持ってきてもらうまあ 洋セットって言ったらいいんですかねみたいなのと、えー、和朝食でですね、まあ、ご飯とかですね味噌汁は結局ビュッフェ代でね、えー、取ってくる感じなのでセミビュッフェみたいな感じとね思っていただければいいのかなと思います昨日ねライブの方でも視聴者さんにこのとろろのね長寿屋さんのとろろがねおすすめということだったのでお出させていただきました れ、はいくん、ね、が食べれそうなカリカリベーコンきのこソーセージ等を、ね、持ってきましたそしてね子供用のカトラリーがですねカーズやっぱりねサーキットということもあってマックイーンですねいいですねれいくもお喜びです とといううここでででですすすねねねね和食がが来まししためめちゃめちゃゃ、ね、美味しそうですこれ長寿屋のトロロという感じです、ね、はいご飯とね味噌汁はビュッフェということだったので間違ってねご飯持ってきちゃいましたけどご飯と味噌汁はねこっちにありましたねはい、まあ、こんな感じでございますいただいていきましょうそしてねビュッフェ台の方にはこういったねハムだったり生ハムだったりまあたくあんとかね 明太子とかあとなんかね漬けみたいなこれねなんかお茶漬けみたいにするのかなーっていう感じのねアイテムがありましたもうすごいねご飯が進みそうな感じですねはいそしてレクく用のねフルーツなどもてんこ盛りでね持ってきておりますはいということでねいただいていきたいと思いますいやーいいですね卵焼きうん うまいはい長寿屋のねトロロこんな感じでございますはいそれじゃねトロロいただいてみまたいと思いますすごいね滑らかきめ細かい感じですねうん美味しい醤油とか入れなくてもそのままなんか味が濃いですごい芋のねうんうま はいこちらがですね18時開業のバーですね、はい、2階にはですねベビールームでですねおむつ替えたりとかね授乳できたりするお部屋などもございます綺麗ですねはいそしてね富士スピードウェイホテルのプレートがね貼ってあるエンジンなども置いてありますね はい、でこちらのねファンテラスがね10時から17時ということで、まあこちらがねサーキットを見ながらですね、グッズをね購入していただいたりとか、まあカフェでねお茶を飲んでいただくとか、そんなことができるお店となっております。<笑>はい、こちらがねファンテラスで、まあ外もねお茶できるんですけど、室内でもねこのようにサーキットを見ながらお茶していただくことがねできます。 はい、そしてね、あいにくの天気ですが、まあ、このようにね、テラス席もございます。奥にはね、結構広いベンチなどもね、ございますね<笑> さまでしためちゃめちゃね美味しかったです明日の朝食も和 食, 和食にしようかなっていう感じですねで今ねああのー、まあ、普通乗用車ではなくちょっとねミニカーっぽい感じのね車がレースね、えー、これから始めるっていう感じでなんか予選会みたいな軽くならしみ走行みたいなねやっておりました、えー、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいてですねまあ、これからあのー、レイ君とねプールだったりとかちょっとね遊びに行こうかなというふうに思いますのでレイ君ってるプール行こうね はい、<笑>なんでとか言われたら次、きたがってるんですけど、えー、ゆっくりさせていただこうかなと思います。ということでまたね次、プールでお会いいししましょう。はい、じゃあね、あのこれからプール向かうんですけどその前にですね、ショールームのねお願いをさせていただいてますので1回ね、ね受付の方に行ってですねショールーム2部屋ぐらい、ね、見させていただく予定で、まあ、午前中、雨だったんですけどね、雨も止んでですね あの雲の流れがあるんで、ひょっとすると富士山もね。見ていただくことができるかもしれないんでね。楽しみです。ということでちょっとね。お部屋の方を見ていきたいと思います。行って参ります。はい、すいません。こちらがですね。スタンダードのキングのお部屋ですかね、えー、にちょっとね。ショールームということで中見させていただきたいと思います。お忙しいところありがとうございます。<笑>はい。 まあ、これコネクティングね、できる扉があったりとか、まあ、十分広さ的にはね、十分な広さじゃないかなと思います。サーキットもね、見ていただくことできますけど、スタンダードで何平米ぐらいあるんですか ?40 平米ぐらい。はいまあ、ここちょうど味切りができてて、開けておけばね、広く見ていただける作りになっているので、非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、アメニティでは基本的にね、 一緒という感じです。まあ、こんな感じのお部屋なので、まあ、ご参考に、ね、していただければと思います。テーブルとかめっちゃ広いですね。使いやすそうですね。はいえー、こちらね、はい、お部屋の前にですね車、ミニーカーが、ね、置いてあるの、これ清掃中のね合図だそうです。続いてこちらのですね富士山ビルのデラックスルームご案内いただいております。まあ、洗面台とか、ねまあ、こんな感じ。広いですね。こちらは スタンダードよりえ15平米ぐらい広い、55平米ねえあるそうです。まあ、かなり広くなりますね。はい。で、スタンダードより広くて、こちら、今度ね、ツインタイプのお部屋ですね。はい。こんな感じで。いや、これはデラックスで<笑>、めっちゃ広いですね。はい。テレビも、えっと、今私がね、泊まってる、えっと、 グランプリスイートと同じサイズのテレビが使われているんじゃないでしょうか。で、はい、こんなソファーがあって、絵もね、あって、はい、富士山は残念ながらちょっと曇っておりますけど、はい、こんな感じで、まあ、ちゃんとね、あのバルコニーもありますので、はいちょうど正面ね、ちょっと白飛びしちゃってますけど、はい。 ここですね、ちょっとね、ふもとが見ていただけますでしょうかね、まあ、こんな感じで、でも、あればね、どーんとここら辺にこうね、出てくるので、これは結構大迫力じゃないかなと思います。まあ、ただね、言えることは、どちらのビューに撮っていただいても、レストランとかね、サーキット見ていただいたりとか、富士山も見ていただくことができるので、天気次第かなと思います。どちら撮ってていいいいたただだも楽ししんんででけるんじゃないでしょうか。 はい、ということでね、今ショールームもさしていただきましたので、これからね、レイくん連れてプール向かっていきたいと思います。はい、日中のね、プールの方にやってまいりました。まあ、こんな感じでですね。はい、デイくんもキャップをかぶっております。キャップはね、必須になります。レイくん、青のはこっちにあるよ。はい。ということで、今日はね、レイくんの浮き輪じゃなくて、こちらでね、お借りした浮き輪でいきたいと思います。じゃあ、デイくん、あっちの階段から入ろう。 でね、こっちの階段、はい、ジャグジーもありまして、まあ、やっぱり明るい方がいい感じしますね、どうでしょうか、はいまあ、こんな感じでね、ね非常にいいんじゃないかなって思いますじゃあね、ちょっと入っていきましょう、私もね、これ借りて、あちょっとね、暖かめのね、プールですね。はいよかったですじゃあ はい、来てください。<笑><笑> どうやってふねをうごかすのふね、はい、<笑><笑><笑><笑><笑><リ>がゆれます。 で、ましたはい。で、昨日はね、夜、あの、暗かったんですけど、上の方がね、あの、レストランっていう感じですね。はい、こんな感じのね、作りになってるんですね。はい、ということでね、ちょっとレイ君と泳いで、えー、泳いだ後にですね、温泉の方にね、入っていきたいなと、いうふうに思います。まあ、ちょっとね、ジャグジーもね、入ってみようかなと思いますね。 はい、それではねジャグジーの方にね入っていきたいなと思います。あったか。ブクブクブクー、まあ。ジャグジーはねこんな感じで、まあ当然あのこれはキャップはいらないんでね。じゃあ足切り状態、はいこう。ということで、まあちょっとねゆっくりして温泉入って、えー、お部屋の方にね。 戻っっていいいきたいなとい う, ふうに思います、まあ、ちょっと、ね、今レイクミはだいぶねいくらを食べたいと言っていてお寿司を、ね、食べたいって言ってるんで本当はレストランでご飯も食べたいんですけど悩ましいところですね、まあ、ちょっと外でね食べて戻ってきてあのバーの方に、ね、行こうかなという感じですかね。はいということで、まあ、ちょっとねプールと温泉ゆっくり遊んでいきたいと思います。 はいということでねこちらのバーの方にね向かっていきたいと思います。はいやっぱり夜はねまた雰囲気がいいですね。はいエンジンですね。ということで中に入っていきたいと思います。はいこちらのね車の中にはですね一つだけですねまあ現代にはないね車が置いてあるそうなのでぜひね私は秒で最速でね見つけられたみたいですけど。 ぜひね探してみていただければなと思います。はい、レックもね一応二十二時までだったらお子様連れ大丈夫ということで、はい。お、なんか出てくるかもよ。見てて見てて、はい。ありがとうありがとうありがと う, ありがとうございます。はいはいということでえっ、ー、とレックにはですねこのリンゴジュースの方と。 あとね、なんかシグネーチャーカクテルでですね、こちらのね、マティーニとですね、こちらのなんかいただきましたので、あのー、はい、ありがとうございます。ということでね、いただいていきたいと思います。<笑>じゃあね、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、今いただいたね、マティーニ、いただいていきたいと思います。 あ, あめっちゃうまいうんそういう酸味もあってねおいしいはいあとはねこちらの方いただいていきたいと思います あ, あこれもね飲みやすいね柑橘系で最近か今日はなんかパーティーがあるみたいでですねあの外国籍の方がねめっちゃいらっしゃるんですけど まあでもに、ね、ぎやかな方がレイんはね、連れてきやすかったんで良かったかなと思います。もっとね、あの暗くてしっとりしてると、ちょっとね、子供連れてくるのは抵抗あるんですけど、スタッフの方もね、あのぜひお子さんもね、連れてきてくださいみたいな感じでね、おっしゃってましたので、はい、あの非常にね、助かりました。ありがとうございます。まあ本当にね、ね、この車のの車部分とかぜひ、ね、あのー 現代にはない車が一台だけね紛れ込んでますのでぜひね探してみていただきたいなということともしねご存知の方いらっしゃればコメント欄にねあの応用しいただければと思います私は秒で分かったのであの最速でしたっていう感じでしたよかったですじゃあねこれいただいてえお部屋の方にね戻っていきたいなというふうに思いますはい先ほどはですね海外からねハイヤットの特集でまあ ライターさんとかの集いがあったんで明るくしていただいてるんですけどもともとはねこんぐらいの、えー、しっぽりとしたね感じの暗さという感じですねはいありがとうございますって感じですねおかげで綺麗にね撮影できたかなと思います す。昨日はですね、あのー、あとはだいぶゆっくりさせていただいてですね、あのー、結局<笑>、寝落ちしてしまいましたね、まあ、ライブはね、なんとか妻が起こしてくれたのでねあの、遅刻して開催することができましたけど、そのままね、あのー、ゆっくりさせていただきました、やっぱりね、ホテル自体が非常に落ち着いてるんで、かなりね、ゆっくりできますねははい今日はね。 こちらの浴方を着ております。これからですね。今日はねめちゃめちゃ天気いいんですけども、お風呂入って朝食食べてね。もうね。あのドライビングシミュレーターやってもチェックアウトという感じでございますので、まあ2日目っていうこともありますね。サクッとお届けしていきたいと思います。とりあえずね、お風呂入って朝食食べに行きたいと思います。 はい、ということでですね。これから朝食食べに行こうと思います。このね、館内日とサンダルでですね。朝食に関しては行ってオッケーっいうことでね。2日目にしてようやく確認してね。<笑>あのー、行くことにしました。 なので今日はねせっかくなんでこの館内着で朝食をね食べに行こうかなと思いますあとねまあテロップでも入れたと思いますけどこのサコッシュにつきましてもねあのお持ち帰りいただくことはできるものとなってますので結構ね使い勝手はいいんですけど館内だとねポッケーがないんですよねこの館内着ねということでこれからね朝食会場向かっていきたいと思いますはい今日はですね温泉でもね富士山このようにね綺麗に見ていただくことができましたこれはね今エレベーターホールから撮っております朝食会場もね富士山見えるところだったらいいですね はい、といととうことでね、富士山にぞみながら今日朝食いただいていきたいと思います昨日とね、ほぼ変わらないですけどフルーツがね、ちょっと変わってますかね、はい、ということで、ね、いただいていきたいと思います、はい、生卵をね、無事に発見しましたはい、そしてね、ちょっとした小皿とです、ねまあ、たくあんとかね、漬けと明太子ですねで生卵でございます、うんうん はいといとうことでい、ね、いいただいていきますこれもねサクッと今日はねゆっくりして食べてうんうまっこれ食べてですね今日はドライビングシミュレーターがあるのでそのドライビングシミュレーター行ってまたね温泉入ろうかなと思いますということでゆっくり食べていきたいと思いますはいといととうことで、ね、こでちらの フジテレーホテルの名物でもありますドライブシミュレーターねこれから使っていきたいと思います。 <音楽><笑>やはり右下のこのト ヨ, <笑>トヨタ<笑>、はい、じゃあトヨタの車、はいはい、を乗っていこうかなもう<笑>おすすめでお願いしますわかりました早<音楽>そうなやつお願<音楽>いします早、ね、いのでわかりましたあいおこちらの方でカラーですとかデザインを、えーはい、いじれるんですねで、はい、アクセプトのボタンを押していただくと、はい、こちらの方で運転の方法を変えることができます こちらゲーマーがですねオートマーの運転となっております。はい、でこちらレーサーがマニュアルの運転となっております。はい、こちらどちらかお好きな方レーサーでやってみましょう。はい、でスタート押していただくと画面が切り替わります、はい。そうしました。されました。じゃあこれでねやっていきたいと思います。じゃあ起動時に少し、はい、動, き動きますのでご注意ください。この状態になりましたらもう一度スタート押していただくと新軸ができます。あこっちの上だけです。あこっち側です。はい、はい。 こちらの車パドルシフトの車どうあっですはい、で今こちらの液晶の方でですね、ギアが、はいはい、表示されます。 あにっス<タッ>ス<タッ>という間に。<タッ> シミュレーター行ってきてきですね楽しかったですね、まあ、朝食からシミュレーター行って温泉行って今お部屋の方にね戻ってきました、えー、もう身支度をしてですねこれからねハイアットリージェンシー箱根さんの方に向かっていきたいなという風に思っておりますいや掃除でですね初めてねこちらの富士スピードウェイホテルさんお邪魔させていただきましたけどめちゃめちゃ最高あの本当にねゆっくりできますしなんかねチェックアウトするのが本当に後ろが引かれる思いでね チェックアウトするような感じでございます。でいく富士スピードウェイホテルここの大きいお家どうだった？よかった？何が楽しかった？レーシングカーがいいレーシングカーが良かった。レーシングカー二個、まあ。走ってたね。今も走ってるもんね。はい。まあこんな感じでですね。まあ小さいお子様もね、やっぱり富士山もいいんですけど、やっぱりレーシングカーが走ってたりとか、まあやっぱり楽しいですよね。で食器なんかもね、あのー、カーズの。 マックリーンのねものを使ってたりとかやっぱりレースでねあのお子様連れでも非常にいいね楽しめるホテルじゃないかなというふうに思いましたのでまあ あのー、カップルでもあの男同士でもですね女性の方どうしても、まあまあ、ネックとしてはですねやっぱり交通の便だけかなとい う, ふうに思いましたね、まあ、それ以外クリアできれば本当に、ね、ゆっくりできるいいホテルでございますもうご飯も美味しいですしね温泉で本当にゆっくりできますしもう館内着で、ね、ずっと入れるのがもう何より本当に楽で朝食も、ね、あの館内着で移動することもできるし、えー、こちらの、ね、サコッシュ館内着についているサコッシュが。 えー、お持ち帰りいいいいたただくここととががでででできるという形でございますこれがねねね結構館内てないんで、ね、あの非常に便利でした、ね、はいということで、本当にね、いいステーになりました。またねあの、お気に入りのホテルが増えたなというふうに思いますんで、また、あのレイ君がねあの、レースとか、まだ好きなうちにね、また再放したいなというふうに思いました。はいということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、